じいさんちの「犬チャンネルどうもじいさんちのデニオです毎日暑いねひょっとしても夏休みに入った子もいるかないいなでもね俺も毎日夏休みみたいなもんなんだよ今日はみんなで空気読み 3をやろうと思ってるんだけどまあ空気読むんじゃなくて読まない方をやってみます。俺はね通気の読める犬だから読まない方をやろうと思ってるんだ。では今日もお付き合いください。ここは自由にボケている空間あなたがボケることに突っ込む人は誰もいません。ボケても突っ込まれない夢の空間心ゆくまでご堪能ください。突っ込んでほしいけどな。まあボケるのは得意だからね。 では、一問目。んなんだこれよくわかんない。んだこれはい、次。おーおーおおおぉ。ああ、読んでしまった。 うん。ね。ゴールうなるほどね。うん。まったりとしたボケですね。二人で一緒にゴールしようね。ダねイゴールしてあげなきゃいけないかな。ゴー ル, ゴールしてあげなきゃいけないかな。あーあ。待ってるのも近いのか。 ああ、お腹が痛い。なぜか友人の勝ち。途中経過。今の5問は、なんとはなしに、受けれて、ほい。なんか今日、どうも口が回んねえな。うん。第6問。今日もラブレター渡せなかったな。 風に乗って、あの人に届いてくれればいいのに。うん。うーん。すごいな。肩がすごいいいね、この人。大谷翔平よりもいいピッチャーになるかもしれない。うーん。これなんだそう逆風に彼女を得るよって聞くのかなこれどうしようよ。あ、風の強さを調整するのかな。まあ、ただ合わせて。 うーんさよならうん今日は草野球の試合だうんいいね<音楽>ああコッシューか。 おっぽいじゃん。ぽいぽい。おっ ぽ, ぽいぽい。いいねいや、僕は道案内ロボ道 案, 道案内してくれんのかうん、うん、うん。ブラックロボットだな。ふるしーた、ふるしーた、ふるしーた。 うれしった、うれしったな。トトトトトトト。うん。15問。うさぎとカメだな。うん。うさぎとカメ。俺とやる気かいいいよ。カメさん。マリカーだよ、マリカー。うん。まあ、こんな感じかな。うん。 これはもう。パン粉。パン粉。うん。<笑>って感じだね。うん。これはお醤油をつけるの。うん。これ墨汁みたいな。うん。 これないそうだ。うん。もう違うやり方があったんだな。うん。長難しました。ビンターするんだぞせ。もう、はいはいはいはい。私は特くに大好きよ。パンパンパンパン。まあ、柔らかい笑いというか。うん。 だね。うんただただ見るだけだねおっしって いいのかななこんな言葉をおお究極の選択ねよくあるあなたが落としたのは金のほの銀のほのそれともこれうんうん第29問カップルだカップ 王道はこれだけどなこれ普通女だったら女の子だけにぶつかるっていう悪い矢取るんだよな嫉妬ごと普通は真ん中行こうとするんだけどああもうちょあしまった女性を落とせればよかったうんなるほどですねメールか うん。部長さんが入力しています。これどうしよいの手直してよろしく。36問。うん小化け屋敷。 回転しない。牛。牛。牛だもう、うん。いいね。どうせ焼肉だろう。ほら。だいたい読めるね。あれじっくり見てごらん。うん。41も お, おこのち平ペピセン、んってやつじゃないか、これ。うん、ツアイナだ。46も、マイボトルを買いました。大容量。部長来た、部長。こんにちは。部長、こんにちは。こんにちは。 ハゲてますね。部長。部長。総合結果。500万点中216点。ま、あこの点の付け方はいまいちよくわからんんだけどね。役割理解。タイミング、動作する。普通にボケてるし、割と受けがいい。 まあこんなもんじゃないのね前善良はそんなにね、ボケるタイプじゃないんだけどね。まあボケるのは得意だからね。まあボケるのは得意だからね。うん。まあ、点数も悪かったし、泣いちゃうかな。 実装結果の詳細はこちらで。えー、まあ、どうだ常識力、平均的。全部平均的。空間認識。何が空間認識かよくわかんないけど。人情、大人力。まあ、大人なんだけどね。子供の心を持ってても。うん、瞬発力が足りないか。でもデニオね、リズム感がいいんだよね。うん。 やっぱりねさてどうだったデニオの不気読みあの場面面白かったとかなんかコメントあればまた書いてねではではまた次の機会まで高評価チャンネル登録よろしくね